で、順序が逆になりましたが、CSS の否定方法は。CSS の否定はです全部規則の集まりで、一つの規則は、セレクター、中括弧、プロパティ値プロパティ値からセミコロンでくります。で、中括弧とですから、こう、H1 がセレクターで、その中に H1 に対するプロパティ値プロパティ値が書いてある。P がセレクターで、P に対するプロパティ値が書いてある。こういうふうになってます。だから、とりあえずこの、 セレクターには要素を書くので、どの要素はどんな形、ということですね。で、否定方法もいろいろあるんですけども、えー、まあ、色とか字下げとか。まず、文字サイズを否定するときには、えー、何ポイントとか、だから、小さいから大きいまでの名前、あるいは、本来のサイズの何倍、何パーセントですね。例えば 100% とか 200% とか、そういうふうに否定することができます。 それから、長さを指定するとき、さっきから 5mm とか書いてますけども、えー、このミリメートル、センチメートル、ピクセル数。あとですね、1EM とか、そういう書き方ね。1EM というのは、この M っていう字の幅1個分が 1EM です。だから何文字分と言いたいときは EM を使うと便利ですね。それから、100分率も使うます。ページ幅に対する割合などを指定することもできます。 例えば、このプロの幅を、えー 50%。そうするとペる、えー、ページ幅の 50% になるので、ページ幅の 50% の囲み枠になるまあ、こういうふうなことができるんですね。から、色ですけれども、さっきこのグリーンというのを も, もう使ってしまいましたけれども、この色の名前が使えます。それから、RG ウでもチ度もいできます。で ファイルは URL をプロパティとして指定することもあるんですね。それは例えば、背景に画像を入れますとか、言う場合には URL を使います。だから、ファイルや URL は URL を、ここにファイル名とか URL をそのまま入れてください。で、主要なプロパティとしては、文字の色を指定する。背景の色を指定する。だからマージンとかパディングを指定する。これはですね、ちょっとわかりづらいかもしれないですけども、 ある要素。ある要素の、えー、範囲がこれだけだとして、マージンというのはこの外側にどれぐらい取るかね。で、えー、パディングというのはこの内側にどれぐらい取るかでね。だらここがボーダー。ボーダーの内側が詰め物。外側は空き。 で、空きというのは、他の要素と空ける部分なので、えー、隣の要素があったときに、えー、隣の要素のマージンと、この要素のマージンは、統合されて、どっちか広い方になります。そのものパディングの方は、えー、それぞれの枠の中なので、えー、統合されることはありません。そして、えー、パディングは、主にその枠の内側を空ける。 マージンは外側を開けるというふうに考えてください。それからですね、今はマージンとかパッディングだけ指定したんですけども、えー、上と下と、えー、左と右を別々に指定することもできます。だから右だけ開けますとか、左だけ開けますとか、いうこともできます。それから、えー、ボーダー、今二重線ダブルというのを使いましたけども、えー、例えばソリッドとかダッシドとかいろんなのがありますよね。えー これをソリッド。ソリッドだと、えーまあ、ベタな4ピクセル分の線、ね。あるいはダッシュ色だと、と点線にすることもできます。まあそういうふうなざまなあります。それからテキストインデントというのは先頭の自作でありましたね。かテキストアライはですね、その右え左、まあ右爪、左爪、中央爪が言えます。 テキストデコレーションはアンダーラインとかブリンク。ブリンクは点滅なんですけども、点滅は非常にその無駄なので下品ってされてます。まあ、書いてありますけども、ブリンクは遊びの時以外はやらないようにしますそれから、フォントスタイルとかフォントサイズとかは否定できます。まあ、これ辺はやってみてください。で、演習にですけども、えー、自分が作ったこのページに対して、今あったように様々な否定をやって、これをやってみてください。 で自由課題として、レポート課題で提出するウェブページについて CSS を調節して、統一された見場合にならまあ綺麗にデザインするというのは、まあ、ああ面白いんですけども、なかなか時間ちも手間もかかることだと思います。ぜひやってみてください。